以前ご紹介したこちらの WATS のメスティンケースハードタイプですけど動画をご覧になった視聴者さんからそんなに保冷力あるのっていうね質問をよくいただきますで私もですね本当に不思議に思って使ってるんですけどこれですね まあ、そもそもメスティンケースで、その保温するためにかなり分厚く作ってるんですね。まあ、かなりって言っても330円なので、そんなの高価なものと比べたら全然なんですけど、それでもですね、一般的に売ってるあのペットボトル保冷ケースみたいな、ああいうものよりもです、ね、しっかりしてて、まあ、クッションの厚みというよりは、この生地ですね、が保冷力があるんではないかなと思っていることと、合わせて、 まあ、この上に保冷剤を入れてるということで、まあ、締めた状態で上からですね下に向かって冷気が落ちるのでおそらく中に入れたランチビールは冷え冷えの状態が保たれるんだろうと思っております。はい、えー、余談になりますがこのですねセリアのカトラリーですねこれ今まで出番がなかったんですけど、えー、というのがちょっとね使いにくいんですね。普通のフォークなんですけどなんかこう えー、申し訳ない程度にこう緩く湾曲したね<笑>使いにくいねフォークだったんですけどこの使いにくさがですね今回ここに入れるためにはちょうどよくってまあスプーンとフォーク同じシリーズですね入れてるんですけどまあこういう使い方もねメスティンケースとして使うならとってもいいと思いますので、まあ、参考になれば幸いです続きまして買っては見たものの紹介するほどではないなと思って放置してたアイテムが その後あこれ結構いいなと思うようになって紹介することにしたっていうね、えー、ホットサンドメーカーケースこちらも w a t の新製品の一つです330円でサイズが 19.5cm×18.5cm 本来はホットサンドメーカーの保護や持ち運びなんですけど私はそれ以外の使い方をしてます一応ジャンコードね最初にお見せしておきますこちらですね で注意点としては、まあ、材質がポリエステルポリプロピレンですので、まあ、耐熱素材ではありませんから熱々の例えばホットサンドなんかをホットサンドん、えー、ホットサンドメーカーをここに入れないでくださいねというふうなことが書いてるということになります開封しますはい、えー、こんな感じですね持った感じあの生地がね分厚いです っていうのを多分皆さん感じると思います。は丈夫だなぁ、頑丈そうだなぁっていうね、そんなやっぱ印象ですね。太めの糸をえ丈夫な感じで編み込んでるからだと思います。でここにループがね、1,2,3,4,5,6,7,8。同じ大きさのループではないですね。ちょっと大きかったり小っちゃかったりするみたいですけど、まあそういうものがね付いてます。さあここに何をかけるかはね宿題なんですけど、まあこういうケースになります。 こここちららのののの絵絵を見るるるると、ととくぼみのないいいろからね、絵が出ててで、でそうい う, ふうに出る想定で作ってるんだと思いますえ。私ですね残念ながら通常のホットサンドメーカーは断捨離してなくなっちゃったのでこのワッフルメーカーしか今持ってないんですねはいあの1人用のねちっちゃいやつは便利でもうめっちゃ使ってるんですけどのパンをね2枚使うやつ持ってなくてこのワッフルメーカーでちょっと試してみますねあちょうどいいですね ち ょ, うどちょうどいい感じ。で、はいまあまあ、あの、分かりきっていることですけど、すごくいいですね。何がすごくいいかというと、やっぱりね、生地が分厚いんです。だから、なんかしっかりしてるなっていう印象を受けます、入れてもね。なんかこう、うん、あの多分これ、購入していただくと分かるんですけど、そういう印象です。おそらく皆さんもね、そんな風に感じられると思います。まあ、そこが一番いい点です。この穴は、ちょっ謎ですけどね はいえー、そういうふうな使い方ができますよとまずこれが1つ目です私が気に入ってる使い方はもう実はこれですご覧になったら分かるとおりスキレットですねですからこれをスキレットカバーとして使えばいいんではないかというのがやっぱりスキレット重たくてねあの鋳造で結構ねあのぶつけると傷んじゃうんですけどこういうとこにねえ割と頑丈な生地でできてますので入れておけばいいんではないかと いうことで、早速入れてみますえ。これはダイソーのえ角型のスキレットですねちょっと今あんまり店舗で見かけないんですけどスキレットがこれしかないのでこれを使ってみます結構ねこのスキレットは厚みもあって大きいので入らないかなと思ったらあちょうどぴったりですね一応ね長さ紹介しときましょうこのスキレットで言うとここのですね 高さが約ですけど、3.7 センチぐらい。えー、幅がですね、一番長いところで 13.5 センチぐらいあります。で、それがもうぴったりね、入りましたね。いい感じですね、これ。めちゃめちゃ良くないですか<笑>めちゃめちゃヒットですね、私の中では。はい、こんな感じです。 これはいいんじゃないですかねスキレットだったらここに引っ掛けたいものいろいろちょっとね出てくるんですよねはいこれはねちょっとヒットですねちなみに私の場合このスキレットを使う上で自作のこういう蓋も作ってますまあ、これねあの黒革鉄板を切ってでこれダイソーのですね金属のですねなんかのアクセサリーそれをネジで留めたものです これまあだから全部金属なんで熱には強いんですけどまあ、これスキレットの蓋としてぴったりに作ってるんですね、えー、ちょうどいいんです重みもあってね圧もかけてくれるのででこれを内側にしてねこんな風にして片付けるんですけどこれでもね入ると思いますやってみますはいいい感じですねいやもうこれね抜群ですよ抜群に感じいいですこれはいいですね あ、これでいいですね。まあ、こんな風にしてね、スキレットカバーとして使えば、このちょっと武骨な感じのね、分厚い、えー、布地とかね、えー、このループとかね、なんかフォグ棒っていう、ちょっと意味よくわかりませんけど、<笑>あのー、まあ、ワッフルメーカーとかね、いうものよりは、こういうスキレットっていうね、まあ、鋳造の鉄でできたね、焼き物用のクッカーですかね、そういうものを入れる方が、なんとなくね、 好みに合ってるのでこういう風に使いたいなと思ってます合わせましてこちらもダイソーで買ってきた直径がですね約ですけど1 3 4センチぐらい、えー、厚さが2 4センチぐらいのスキレットになりますちょっと小型のね、丸いものです、えー、私は取り皿としてこのセリアのなんていうのかな手つきボールですかね、えー、これ一緒にあのー、持ち歩くのでそれも入れてみます まあ、先ほどより小さいのでね簡単に入りますはい、えー、楽に入ってしかもちょっとねこう余裕がある感じ<笑>この余裕はあれですねなんかすごく短いですねだからこれ逆に入れた方がもしかしたらこれだったらいいでしょうねちょっと入れてみます やりながらね思いついたことをやっていくというね、えー、何 の, あの構成の予定もないね動画で恐縮なんですが<笑>はいこんな感じですここからちょっと出る分ねここが空いてるのが理に勝ってるようにまるで見えますけど<笑>あのそういう意図で私がやってるわけではないんですが、まあ、こういう感じのね入れ物としてもあいいじゃんとまるで専用品じゃんみたいな ね, ねそんな印象に見えるんではないかなと思いますはい非常にいいですね ちなみにダイソーに売ってある 16cm の薄っぺらいスキレットやたこ焼き器もぴったりはまりますので持ってる方には朗報だと思いますということでこちらは今後スキレットカバーとして私の1軍入りをしましたのでご報告ですあと今回はスキレットケースとして紹介してますけど四角いももののだっったたら、実は何でもぴったりの気がします。例えばこういうダイソーで売ってるまな板ですね これ、汚れてるわけじゃなくてもう取れなくなっちゃったんですけどね炭がついてでこちら の, あのダイソーのまな板についてもまあ四角いですからこれですね入れてやろうと思うとおそらく取っ手をですねこちら側に向けてこんな風に出してやるんですねそうするとこんな感じですもうほぼぴったりですねはいなんか羽子板みたいですけどね何でしょうねまあ あのまな板がね、あのー、運ぶ途中、ね、運搬の途中に汚れるのが嫌だなっていう方はそのケースとしてこういうのを使うっていうのもありだと思いますこのようなソロ用のホットサンドメーカーですねこれあのモンターナ製品でもう使いまくってねあの年季が入りまくってるんですけどえこういうものだったらまあちっちゃいのでまだ随分余裕があるんですねということは四角いものを他に一緒に入れることもできるんじゃないかと思います はい、例えばこれ、ワッツのスキットルですね。えー、こちらも入れてみると、えー、こういうサイズ感になりますので、1個だったらね、全然、えー、余裕がありすぎるぐらいの感じになります。で、これを入れた上で、さらにこの空いてるスペースですね、ちょっと見えにくいと思うんですけど、えー、ここにこちらのグリルパンを入れてやると、 はい、ちょっとガタガタしないようにね閉めてやるとこんな感じですよくないですかね<笑>こっからねスキットルとグリルパンを出してね焼き物をしながらいっぱいいただくと、うん、とっても素敵なね感じがします、まあ、これだったらねついでにループにかけるものはいっぱいやるためのこれですね、えー、小さな白カップ商品名でいうとセリアの軽量カップ取っ手付き ですけど、まあ、こういうものもね、一緒に持っていけばいいんではないかなと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。この動画いいなと思った方はチャンネル登録、それから高評価ボタンもよろしくお願いします。コメントはあの一つずつあの楽しく読ませていただいているので、返答にですね時間がかかりますが、あのぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。 欲しいいぐらいぴったりだなあと 1cm 大きいと多分入んないなだすごいなこれ専用品じゃんめちゃめちゃいいじゃん